次は a o i と a o f の実装ですけども、まず a o i に16信用8信を入れる。この IF 文を使った方を元に直していますけども、まあ、ッチ文でも同じようにできる で, で、えー、まず文字列を渡されて、最初符号は1、値は0としといて、えー、その次の文字がマイナス5だったらサインをマイナスにして増やすで。プラス5だったら、えー、そのサインは1のままでいいですから、まあ、文字を1つだけまで増やす。 これで次の文字まで行きましたね。で、次の文字はですね、0と、その次が S だったら、0X で16金ですね。えー、16金の時は、S を、えーまあ、まず、0X のも字だけ先へ進めてから、から0以上九以下、または A 以上 F 以下、ま16金の数字である間、1個ずつ増やしていく。で、その時に、 16倍した後を入れるんですけども、0から9までだったら、16倍した後で、S から0の文字コードを引いた後を入れると。で、でそれよりも先だったらば、16倍した後、10足す S から A のコードを引いた。A が10で B が11ですから、まあそういうふうにして、この一つの桁を作った。以上が16の場合でしたで。次はそうじゃなくて、ただ0があった場合は、オクターですね。 でオクタノの場合は、えー、今度は一個ずつ質問ながら、こちらは8倍して、それで、えー、S から0のことを引く。で、えー、それ以外は今までと言と10進ですから、これはこれまでと変わりません。最後にサインとバルを掛け算したもの。えーまあ、メインの方は、えー、次々に RV の中にある、コマンド引きの中にある文字列を え、a to y で変換して、プリントしてみて、ということだね。で例えば、10とロ一とマイナスゼ01と 1f だと、10は10。8のゼロ一にも10だゼロってという 1f は十一でマイナスがつってますから -31、マイナス三は3あこういうふうにできてます。次は、a to f の実証ですけれども、a to i は利用するので、これマイナス0と 1f を上に入れて、 で、数字かどうかを調べるのに、0以上9以下というのは、デ、ま、ィ、あ、ジットという下請け関数を作ってそれを使います。さて、また符号があって、それから、えー、実数の場合、数部があるので、スュールというのを用意します。で、えー、値はダブルで、0.0。そして、まあ一番最初のマイナスやプラスの符号があった場合の距離は同じですね。それから、えー、数字である間一個ずつ増やしながら、 えー、こう、10倍して、その文字コードからずらすいたものだったこれで、上の整数部分ができました。その時に、小数点があった場合ね。小数点があった場合は、えー、その小数点を先に進めて、今度は数字がある間、10倍して、ここは変わらないんですけれども、スケールを減らしていきます。あとの指数を補うためですね。それから、 えー、ま、小数点があってもなくても、次に指数部があったら指数部の処理。指数部は、えー、その s の、e の次の字からのマイグエイトイで、えー、ま、値を取り出します。で、その後ですね。えー、スキュがもしプラスであれば、0になるまで10倍していく。マイナスであれば、えー、この、マイナスである間、まあ、0になるまで、えー、次々に10で割っていく。え、これをすることによって、その、 指数部とか、小数点以下の補正をここでするわけです。これも同じようにメインでは、アグ V から取っていって渡すというふうに作っています。で、動かしてみると、1.234 は 1.2、1.5E5 は15万ですかね。1E-3 は 0.001 と。こういうふうになる。 次はパターンマッチの活用ですけども、えー、演習全部やると大変なので、分かりやすいものだけ、要点だけで示していきます。まず最初はです、ね、パターンを先頭に固定するトンガね。トンガりの場合は、えー、この場所で P マッチして、その P マッチが、えー、成功したらばそれを変えそうじゃなければ、ここから先というの普通あるんですけども、 この場合は、トンガりで先頭にこじらなるようにならないということね。で、えー、この後の部分は、この場合と変わらない。さて、えー、この後、この様々なパターンは、この後に LDF で投げていって入れればいい。例えば、ダラだったらば、ちょうど、ここで文字列も終わりになった時にダラだったらば、OK ケー。けできもっとと。で、そうじゃない場合は、えー、 まあ、失敗とか。それから、前回はプラス1個以上です。端、0個以上の場合は、ここが1個以上なくて0、0になるまで減らしていってもいいというとこが違いますね。では、ハテナの場合には、まあ、ある場合とない場合と両方。 っ前のパターンが、まあててもなくてもないで す,、ね、ですから、パッとロがトロの相番目と等しい間、ア、え、イ、ー、をずっと増やしていって、それからアイをロまで減らしていって、えー、そこから後ろがマッチすれば OK だ、うん。それはダメだったらハ無理だ。では、動かしてみた結果ですけども、まあ、ABC、星 A だと、まあ、ABC、ABC でもいいし、 この、えー、C がロ項以上なので C がない場合も当てはまると。で、トンガノがついた場合は戦闘箇所のみ。ダラがついた場合は最後のみ。だから、ハトラがついている場合は、このある場合とない場合と両方当てはまるということになります。